はい、ええー、ご紹介いただきました、えー、沼津市よりやってまいりました駿河リゾートでございますさあ皆さんあのセミを飛ばさないで<笑>はいえーはい、ええー、え本日最終演目となります駿河リゾートでございますええー、今年もねこの舞台でやれて大変喜ばしく思っておりますはいええー、それではね 参りたいと思いますさあ踊り子さん最終演舞ですよ最後まで踊るよ楽しんでいこうそ れ, ッショそれでは参ります駿河リゾート2019ミュージックスタート 「君が濡れてしまわぬように」「雨が降るから傘を誘おう」「君が濡れてしまわぬように」 <笑>明日の応援よろしくお願いします。